はい。おはようございます。ラスカルでございます。最近ですね、大食いリハビリということで、チャレンジメニューの頻度なんかも増えてきてるんですけれども、ちょっとね、今日はチャレンジではなくて、久々にゆっくりとデカ盛りを楽しもうかなと思っております。それでですね、本日向かっているお店がですね、大食いの聖地といっても過言じゃないお店、タワラメさんに向かっております。タワラさんといえばね、 デカ盛りの丼。これがね、もうめちゃくちゃ有名なんだけれども、ちょっとね、今日は営業してないらしいんですよ。一応休業しているんですけれども、今日は仕込みしてるから撮影大丈夫ですよと言っていただきまして、特別にですね、営業してないお客様がいらっしゃらない状態で撮影をさせていただきます。ということで、もうね、お店の目の前ですので、早速中入っていきたいと思います。 ということで、ただいまですね、こんな感じで、タワロミさんの店内、すでに入っております。今回は、1個のデカ盛りをいただくわけではなくて、ご飯物を2種類、あとは、ラーメンですね、お注文させていただきましたので、僕が食べたい定食セットをね、本日は食べていこうと思います。でもうすでにですね、えー、調理をしていただいておりまして、店内ね、めちゃくちゃいい匂いなんですよ。ご飯がね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。あー、今ね、ちょっとこれ、注文したチャーハン作っていただいてるんですけど、 やばいねめっちゃうまそうだねこれうわたまんない<音声>ということでですね、えー、本日注文させていただきました3品が到着いたしました紹介しながら食べようかもうよだれが止まんないですわいただきますまずはねこちらネギレバ飯というメニューです こんな感じですね動画公開するタイミングでレバーがあるか分かんないんだけどタラメシさんの推しのメニューみたいであったら頼んでって言っちゃうぐらいもう見た目からヤバいね<笑>レバーなんですけどこんな感じでもう厚切りのブリブリですよ、うん、いただいちゃっていいですかあなんだこれうまいこんな臭みないですかやーば うまいちょっとこれさ卵を溶いちゃってですよ<笑>ちょっとご飯といっちゃっていいですかあうまい甘辛い味付けのレバーとご飯相性最高に合うわうまっ うん、うまい。これやばいですね。普通のレバーに変えれないですね。<笑>ちなみに、タガラ飯さんね、料理のサイズ結構あるんですよ。並の小から中大。で、大の小中大とありまして、その中でも、今回はレバーの方は、大の小で注文させていただきました。うん、うまい。 ちょっとその間にこれ麺類もつまんでいこうかな見えるかな五目タンメンでございますああうまいああうまいこの野菜だしと胡椒の感じとうまいすーごいですねこの麺よりも具材が入ってるというものすごい贅沢なタンメンなんだけど。 うま大食いの人はあんまりこう頼んでる方いないんだけどぜひ皆さんもこの俵さんの麺類食べてみてくださいうんうま器持っていいですかがっつきだう、ね、わ<笑>うま さレバーももちろんうまいんだけどタレーでご飯いけるもんねうん う, ま、う わ, うわ でも本当にいつも思うんすけど田原さんちもなんか丼物屋さんみたいに思われがちじゃないですか、はい、こういうセット見てもらってちゃんとあの中華飯のお店なんだよっていうところをみんなに知ってもらいたいですね<笑>あの皆さんねあの丼物とか映像で映してるとは思うんですけれども丼だけではなくてもちろんあの単品とかでも注文できたりするのでお酒と一緒にとかね是非皆さんもしてみてください相当幸せですいや本当ここにビールあったら最高なんですけどねきつ<笑>いな こうやっぱり脂感の強いあんとかこのおかずにこのムカチョウのスープめちゃくちゃ合いますよね合いますよねすっきりするんですよねうーん こういうご飯はね、汗かきながら食べるのがなんぼですよ気持ちいい<笑>うん いつがうまいまあ、もちろん僕動画でいろいろお店回ってるんでいっぱい好きなお店あるんですけど本当にその中でも指折りトップで皆さんに来てほしいお店さんなんですよね。 うん、ということでただいまこんな感じですね極上ネギレバー飯これの大の書完食させていただきました、はい、続きましてはまだね紹介してない最後のご飯ものゴロゴロとチャーシューが乗っかったチャーハンでございますねちなみにね今回頼んだチャーハンは、まあ、通常のチャーハンではなくて常連さんとかがねよく頼むようなゴロゴロチャーシューが入った チャーハンなので、あの動画見てね、これ食べたいよって方はお店さんに行ってくだされば、これも注文できるそうなので、ぜひ食べてみてください。以前僕もチャーハンは食べてるんですけど、マジで俵ん家のチャーハンはほんとうまいんだけど、だけどよ、今回ね、並盛りで注文してます。でも、通常のチャーハンの2、3倍分ぐらいはあると思います。頼まれる方は注意してください。少なめもできるそうなので、お腹に自信のない方は少なめで注文してみてください。ます。 Apa musimnya? Nampak musim kita nak tengah rasa ceria. Hmm. マジであれですね。相当、レンゲ、口に運んでるつもりなんですけど、減らないですね、チャーハン、これ。<笑>これ、半分、いってないよね、多分<笑>皆さんあの、手元にね、これ、サイズ表あるんですけど、これ、注文される際は、まあ、こんな感じで一応、小から大まで、詳しくね、えー、どれぐらいご飯が入ってるかって書いてありますので、まあ波よりもね、少なめにできますんで、お腹と相談して注文してください、皆さんは。うーん。 で も, もちろん今日もさ、いっぱい量終わったんだけど、もう残りわずかで終わっちゃうなーって思うとなんか寂しなくなってくるね。こういううまい飯は一生食ってたよ。<笑>終わりたくない。うん あ、ウッそしたら。 これ、最後の一口でございますうん<音声>ああああごちそうさまでしたということでですね本日は俵飯さんで好きなようにね注文をして楽しんでいきました<音声>いや幸せだった本当にね僕もたくさんお店に行ってますけれども クラスでですね、一度は味だけではなくてお店のね雰囲気も僕は大好きでございますのでぜひね皆様も実際にお店に足を運んでいただいてこの空気感の中でこの絶品料理食べてみてくださいなかなかね普通のお店じゃ味わえないような幸せ感があります